韓国なんて相手にしません。どうも、政治いろいろの学部です。韓国の次期大統領のユン氏ですが、文政権に引き続き、福島原発の処理水放出について強硬に対応していくとのことです。科学的根拠皆無の 放出反対姿勢に対して日本が取る対応はたった一つです。それでは中央日報の記事を見てみることにしましょう。ムン・ジェイン政権に続き韓国の次期ユン・ソン・ギョル政権でも日本の福島原発汚染水放出に対して強硬に対応していく。現政権は日本の汚染水処理計画に対して 深い懸念を表明するとし、遺憾の意を明らかにしてきた。日本は来年から30年かけて汚染水を海に放流する計画だ。29日、韓国政府や大統領職引き継ぎ委員会などによると、海洋水産部は今月25日に業務引き継ぎ委員会業務報告で、ユンソンによる次期大統領の水産分野の 公約履行計画を重点的に報告した。報告内容には、福島汚染水への対応策も含まれたという。輸入水産物に対する放射性物質検査や原産地表示など、流通履歴管理を強化し、飲食店の原産地表示対象品目を拡大するなどの内容だ。現在、韓国政府は、 福島県近隣の日本海域で水揚げされた水産物の輸入を全面的に禁止している。政府は昨年日本が汚染水放出計画を発表すると、再隣接国の韓国政府といかなる事前協議や了解もなく一方的に推進されていることに対し、改めて深く遺憾の意を表すとし、日本は海洋環境や 国民の安全に危害を加え、太平洋沿岸国など国際社会が懸念を示している一方的な汚染水放流推進を直ちに中断せよと指摘した。業務引き継ぎ委員会関係者は、日本産水産物輸入など福島汚染水放出に関する内容の報告を受けたとし、現政権の政策に基づいて、 今後政府の政策方向の検討を始めたと明らかにした。ユン氏は候補当時、国民が水産物を安心して消費することができるようにしなければならないと公約した。これに先立ち外交部も業務基地委員会側に対日外交政策方向を伝達した。政府関係者は、次期政府で歴史、 輸出規制、韓日軍事情報包括法協定、ジーソミア問題などで、対日関係が改善されるだろうという見通しがあるが、福島汚染水問題だけは、国民的な懸念が大きな事案である以上、政府の基調に変化はないだろうとしながら、現政権が出した遺憾表明と程度や表現に違いはあっても、政府の立場は同じと伝えた。 次期政府の悩みは日本が主導している、韓太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定、CPTPP への加入申請を現政府が推進している点だ。日本が CPTPP への加入を理由に、福島産水産物の輸入許容を迫る可能性があるというのが韓国農水産業界の見方だ。 これに先立ち今年2月に台湾は CPTPP への加入のために日本の要請を受けて福島産の食品に対する輸入を再開した。国会農林畜産食品海洋水産委員会所属の共に民主党議員は25日共同声明を通じて国民健康権を脅かす CPTPP への 一方的推進にに反対すると明らかにした11日には市民団体、日本放射性汚染水放流阻止共同行動がユン氏に CPTPP への加入を前提とした福島産農水産物の輸入圧力に対し原則的で断固とした反対の立場を伝達しなければならないと求めた。 日本が原発汚染水を放出すると明らかにした時点が来年春なので、次期政府も今年中に日本側に公式立場を伝達する見通しだ。28日、ユン氏はソウル・チョンノグ・トン・ウィドン業務引き継ぎ委員会事務室で相星向一日本大使と会った。ユン氏は、韓日両国は安全保障や経済繁栄など、 様々な協力課題を共有したパートナーとし、最近の韓日関係の硬直局面を克服するためには、正しい歴史認識をもとに未来思考的な協力関係を構築することが必要だと言及した。とのことで、先日の動画でもお伝えしましたが、韓国が正しい歴史認識をもとになんてことを言っている時点で、 協力関係を構築することなど無理ですし、硬直局面を克服することはできません。また、日韓両国は、協力課題を共有したパートナーなんてことも言っていますが、韓国の言う協力とは、日本を利用して利益を得ることであり、いわゆる洋日ってやつですね。そんな次期政権のユン氏は、福島原発の処理水放出に対して、 強硬に対応してていいくと述べたそうでですすね記事でも書かれていますが韓国は未だに処理水のことを汚染水って言っているんですね。韓国はセシウム137、ストロンチウム90、ヨード129などの物質が基準値よりも高いという論調で展開しているようですが、日本の経済産業省が発表した資料によると、これらの物質は取り除いて 規制基準値以下にすると明記してあります。また、取り除くことが難しいトリチウムについても、経済産業省は、1年間に受ける自然放射線の1000分の1以下と明言しています。その根拠を示すために、IAEA の調査団が来日した際に、処理水のサンプルを採取し、モナコとオーストラリアなどにある3つの研究所で分析し、 IAEA の安全基準をもとに評価し、後から誰でも見られるように報告書を公開することになっています。アメリカも日本のこの対応について、放出決定を透明にしようとする日本に感謝すると、日本政府の対応を高く評価しています。このように、環境や人体への影響がほとんどない状態にしたものが処理水なわけで、韓国の言う 汚染水とは全く違うものです。いい加減学習してほしいものです。まあ仮に学習したとしても、自分たちが思っているシナリオと違うでしょうから、当然受け入れられるはずもなく、韓国の歴史学者のように、韓国に対する愛情はないのかってわめき散らすだけなんでしょうね。冒頭で述べた日本が取るたった一つの対応とは、 韓国のような雑音を一切無視すすることですそして IAEA と協力して処理水の安全性を科学的根拠に基づいて世界に公表し福島産水産物に対する風評被害を払拭する努力をすることですところで今回の記事では CPTPP に関することも書かれていますが仮に韓国が福島産水産物の輸入を再開したとしても CPTPP への加入は難しいのではないでしょうか。CPTPP には厳しいルールが決められており、国際条約や国家間の約束事を守ることができない韓国は、福島産水産物輸入再開以前の問題で、もともと加入することが無理なのではないでしょうか。まあ、CPTPP 加入については、韓国内からも強い反発があるようですから、 cptpp への加入は検討の段階で終わっていくんじゃないかなと思ってます。さて、最後にですが、記事中に、次期政府で歴史輸出規制、韓日軍事情報包括法協定、ジーソミア問題などで対日関係が改善されるだろうという見通しがあるってことがさらっと書かれていますが、これって日本と対話をすれば、 改善されるに違いないと思ってるんでしょうね。歴史、輸出管理適正化、ジ o ソミアなど全て韓国側に問題があるものばかり。日本との対話で改善されると思っているのであれば、日本側がいつも言っている国際条約を守れという言葉を理解して実践してほしいものです。ま、そんなことは千年経っても無理でしょうけどね。